VR の職場で働くとなったときに、セキュリティに関して気にされる方もいらっしゃると思うんですけども、セキュリティに関してはそれこそすでに今の技術で解決済みでして、一つは VPN、もう一つはクラウド。これらの技術はすでに 現, 代現在のリモートワークで実用化されています。また、そうした技術、 が本当に安全なのかとと心配されるる方ももいらっしゃるとは思うんですけども外でノートパソコンを使ってなくしてしまったり横から画面を見られたりだとかそうしたリスクの方が今となってはよっぽどリスクのレベルが高いそうなった時にこのリモートワークとオフィスワークのいいとこ取りのような職場の VR 化が起こらない理由を探す方が難しいのかなと思います今回回はここまで次回もお楽しみに